今週のキンプル、派、クイズぶらり平野くんの紹介コメントと共に公開されたのは、ロケ時のオフショット。キングプリンスメンバーの平野仕様のソロショットで、青空をバックにした爽やかさ満点な一枚だ。センター分けしたパーマヘアが新鮮で、可愛い笑顔にもキュンキュン。ロケでは静岡県を訪れ、深海魚やアームレスリングなど盛りだくさんな内容とのこと。 視聴者やフォロワーからは、青い空と紫陽くんの笑顔が素敵な写真ですね。紫陽くんが楽しんでる姿は癒やし以外の何者でもない。紫陽くんの笑った顔大好物ですなどの声が届いていた。ピリオド。平野紫陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。